ここにあるようなタイトルでお話をさせていただきます。えー、私どもあの、テクデータベースの中で生態システムの働きを、まあ、分子ネットワークとしてそれを表現するということをやってきまして、えー、その中で疾患というのはここにありますとおり生態システムの揺らぎ状態、それから医薬品というのは、えー、その揺らぎを補正する物質だという、まあ、そういう観点でデータベース化を行っています。で、えー、疾患の ゆらぎの原因となるさまざまな要因が、まあ、遺伝要因、環境要因というものが、まここに記載しているようにあるわけですけれども、まあ、これらを全体を統合したデータベースとして開発してきたのが、このゲックメディカスです。あの前回の統合化推進プログラムの中で、このゲックメディカスの中にこのゲックネットワークというものを追加したんですが、これがその具体的に実際のそのゆらいだ分子ネットワークという。 ものを蓄積するという観点でで始めたデーータベースですというのは、まあ、既にありましたパスウェイというのはこれは、まあ、通常のネットワークで揺らぎの詳細が入っていなかったわけですけども、まあ、それをあのこのネットワークに蓄積するということでやってきました。今回のプロジェクトの中ではあのここには、まあ、ちょっと赤字で示したような部分を、まあ、重点的に、えー、開発してケ、えー、局メディカスのさらなる高度化を 目指すとということを行ってまいり ま, すまあ一番大きなのはこの疾患のメカニズムの理解に役立つリソースにするということでこの結局ディジーズのデータベースの整備を行うということです。それに対してこの結局ドラッグの方っていうのはかなりまああの既に高度化されているデータベースなんですけれども、まあ、これにつきましてはまあ一般の方々の利用が非常に多いので。 えー、この科学的知識に基づく医薬品商品の比較検討に役立つようにというような観点から、えー、開発を行います。それから、えー、3つ目が、あのー、この揺らぎの要因の一つの中で特に、まあ、ウイルスというものに着目しているわけですけれども、まあ、ウイルスに関する知識が非常に少ないということで、えー、そのウイルスの知識を集約して特にウイルスと人、細胞との相互作用に関する知識を集約して ます、えー、まず疾患データベースですけども、えー、これちょっと現状なんですが、まあ、今このケークディジーズ疾患データベース2600ぐらいのエントリーがありまして、えー、その中でまあ感染症とかを除いて人遺伝子と対応するものがまあ2000ほどありまして、えー、その中にあるユニークな遺伝子の数は4500。 それに対して人、あのこれ、まあ、ゴーリング、タンパクのゴーリングリージョンだけですけれども、まあ、2万の遺伝子があって、その中で結局、パスウェイマップの上に出てくるもの、8000あります。で、この疾患遺伝子も、まあ、2700、2800ぐらいが、この上にの、パスウェイに一応は乗るんですけれども、まあ、実際に具体的にどういう分子メカニズムかということは、なかなかそれだけでは分からない。で、えー、前期の、えー、開発の中では、 主にこの疾患パスウェイマップというところから出発してそこにある疾患エントリー、まあ、105個についてその詳細なケグネットワークの開発をするということをやってきましたただ、まあ、これはもう、うん、一応終わっていまして、えー、この疾患パスウェイマップがない普通の他のネットワーク他のパスウェイマップについての、まあ、開発が必要なんですねでそれについて、えー まあ、現状ではまあ368エント取りがあるんですが、まあ、この数を増やすと、えー、疾患発生マップがあるもの普通常のマップがあるものまたそういうマップとの対応のつかないものも含めて、えー、何らか の, その分子的な手がかりが与えられるようなものを作っていくとで具体的にはその結 e ネットワークというもので表現するということですでこれも一つの例ですけれどもコンプリメント歩体系 の一つの疾患ですけども、ここからこのネットワークへのリンクがありまして、まあ、ここをクリックすると、まあ、こういうそのネットワークバリエーションマップというところに行きます。で、えー、ケグネットワークというのは、こういうふうに一次元的にその分子間の相互作用を表現しておりまして、この緑になっているのは、我々レファレンスとレファレンスネットワークと言ってるんですが、えー、この中であの、ものなんですが、まあ、それに対してどういう遺伝子のバリアントがあるか、それからウイルスとかがどういうふうな。 あのネットワークのパータベーションを引き起こしているかといったことを表現しております。で、まあ、それぞれのバリアントに対する、まあ、疾患っていうのはここに書かれているわけなんですが、えー、これはあの、まあ、別の見方をすると、まあ、こういうその補体系こちらが補体系こちらは血液凝固系ですがその中 の, あの、まあ、こういう今あの部分、まあ、そ, のそれぞれの部分にこういうまあネットワークの要素が対応すると。 でまあ、ネットワークってネットワーク要素は基本的に一次元なんですけども、まあ、そういうものを複合すればあの、まあ、普通のパスウェイみたいなものが見えましてこれまあクラシカルパスウェイと呼ばれる部分がこういうふうな形で表現されています。でこれはあ直接的にはケグメディカスに関係ないんですけれどもあの最近まあこのケグゲノムブラウザーというものを公開しまして。えーえー そののの染色体上の遺伝子の位置ですねこれはあの真核生物でも約半分、えー、原核生物はほぼ 100% のものについてこういうゲノムマップが見れるんですがこの場合たまたまなんですけども今のこのお体形の C2C4 それから CFB と呼ばれるこの遺伝子群がですね割とこの人の染色体上で近くにありましてそれが他のこれはマウスこれはボバイン牛ですけども。 こういういものでも比較的同じような形ででととしてて保存されているとですから今後はそのパスウェイ上のファンクショナルなリンクだけではなくて染色体上でのフィジカルなリンクも含めてその遺伝子あのゲノムのあるいは遺伝子と疾患遺伝子との関係をアソシエーションを調べていくことができるようなリソースにしたいと考えています。 もう一つ の, あの医薬品データベースの方ですがあのこちらの方につきましてはあの、まあ、ほぼかなり完成度の高いデータベースなんですけれども先ほども言いましたようにこの実用的価値を向上させるという観点であの特にこの商品一覧というものがですねこれはあの、えー、我々はあの JAPIC から提供を受けている医薬品添付文書 まあ、我々が処理して表示しているページなんですけれども、えー、例えばマイスリーという睡眠薬についてこういう商品一覧というリンクがあります。でこのリンクについてをクリックすると、まあ、あのこういうその我々はこのクラスタイプの商品一覧という言い方をしているんですけれども、えーまあ、いろんなそのこの睡眠薬もいろんなタイプがありますのでそういうものを、まあ、明確にどういうそのグループの、えー 薬であるかということをきちっと対応付けてですねそれがこの商品一覧に出てくるような形にするとこういったページをまあ整備していこうというふうに考えています。であともう一つあの3つ目のこのウイルスタンパクに関することなんですが、まあ、ウイルスタンパク質というのは我々のその慶応データベースの中でもあの、まあ、定義が非常に遅れてましてもともと実験的に分かっている。 タンパク質の機能でも限られているわけですけども、まあ、そういうものあできるだけこういう例えばこういう、まあ、これパスウェイマップですけども、こういうもので、えー、こちら人の遺伝子、こちらウイルスの方の遺伝子で HIV の、まあ、このビリオンのにある遺伝子が書かれて、まあ、これ人との相互作用、もうちょっとここに書かれているんですけども、まあ、こういった感じのものを作る と, と同時にいろいろ形を定義していくと。ただその形容を定義するというだけでは、まあ、なかなかこの ウイルスタンパク質を網羅することができませんので、えー、オーソログクラスターという、その計算的に作るクラスタリングあのを作ることをやっていこうとしています。まあ、以上があの今回のプロジェクトにおけるエメディカスの、えー、計画内容です以上です。